ははい皆さんこんこにちはポリナですで今日はなんとなんと実は私は特別な才能がございますで今日は私は皆さんとちょっとシェアしたいと思います。はい、じゃあ。でで才い 才能といえばですねまあみんなそれぞれかななんか言語学が上手な人とかあすごく強い美しい声歌が上手な人とかまあいろんな楽器を弾ける人とかねみんなそれぞれと思います<笑>はいでちなみにもし皆様なんか面白い才能があれば、まあ、私とシェアしてくださいはいで 私の才 能, です、ね、才能といえば私はそれを飲み会うわざというはいちょっとまあ独特独特なものかなはいでは私なんかもう1年ぶり2年ぶり全然練習しなかったから今うまくいけるのかしらじゃあ準備がいいのかしら 1, 2, はい、お落ちたはいそういうことです私はなんかスプーンを鼻につけることができますはいはいそういう才能がございますで私は今日ですねいろんなサイズのスプーンを用意しましたで私は どこまでいけるのかしらねなんか 小, 小さいサイズはまあまあ一度できますでこのサイズですねまあいけるのかしらねじゃあ確かめましょうかねでまあそれはや り, こやり方としてはね私のお見かわずですねまあ皆様スプーンがお持ちのでしょ う, でしょうか 今、なんかもしキッチンにいるとか、まあもしスプーンがある場所にいるとか、私と一緒に参加してくれないのでしょうかね。今、私の全て私の知識をお伝えしますね。はい。では、スプーンは1個。で、花が1個。で、大事なポイントですね。花がね、なんかね、 一番いい効果を達成するためにねはいこういうことをしますはいはいはい完璧ですでスプーンをつける時ですね大事なポイントちょっと息をかきますね<笑> でも長 く, 長くちょっと長く持たないんだけどまあ私の一番長かったから1分だったっけはいはいで話す時ですね話す時もっと早く落ちるのでじゃあちょっと ち, ちょっとちょっと確かめましょうかもっと長くできるのかしらね できました。で、今回はね。うまくいったんですね。<笑>で、で、こちらは一番小さいサイズのスプーンでしたね。で、次に行きましょうね。こちらは結構重いですよね。私はできるのに関してはね。皆さんはどう思いますかね？じゃあ行きましょう。 1, 2, はいはいできました。 はい、私の飲 み, か飲み会技面白いでしょう皆様はどうですかできたのかしらねこういうことねでもう一つの敵がございますね実はこのサイズはなかなかなかった私もやったことがないこのサイズはねでかいじゃあいや私できないできないと思いますがちょっと頑張ってみますね 重い<笑>まあちょっとだけできたんですねでもなんか重くて重くてなかなかねなかなか長く持たないんですよ はいこちらはねまあちょっとできたんですねはいでそれだけではなくて実はね実は耳にもつけることができますはい でもそれも何年ぶりかなもう超長いのお話ですね子供の時遊んだぐらいまあ日本にもちょっとまあ友達と一緒にねどこかで飲む時はねなこうするとみんなはびっくりしてとか笑ってまあ面白い<笑>特別なスキルはい<笑>でじゃあ耳でいきましょうか 感じがしますね。あはい、私耳にもつけることができます。実ははい。ねえ、こにこにこにこに。はい、じゃあじゃあしましょう。両方の耳と鼻ね、チャレンジですよ。 できました。皆さん、皆様どう思いますか。最高じゃないですか。<笑>ねえ、ねえ、チンチンチンチンチンチンチン。オッパ。そう、こういう才能でございますね。はい、全く役に立たないんだけども、はい、みんな皆さんだけに紹介したかった。はい。 もし聞ければコメントで感想を教えてください。<笑>もしかしてみんなはそうできるじゃないですかね。ね私の花はねちょっとまあ日本人っぽいというかその何長くない長くないちょっと丸い形で。ね日本人の皆様もなんかよく小さい花が。 あるんですよ ね, かたの顔的にはねでそこにもしかしてねちょうど花がよく入るんじゃないのかなと思いました皆様さまぜひぜひやってみてくださいね私私の特別飲み会わせでねであとはぜひコメントに教えてください皆様の花にはスプーンをつけるのでしょうかねはいというわけで <笑>というわけでご視聴ありがとうございました。パカパカパカパカ